皆さん、こんにちは。NV サポートのみそのです。今回は、NVDA 実践講座第7回となります。第7回では、NVDA のキーヘルプモードの活用について説明します。NVDA では、画面の状況の確認や、NVDA 本体の読み上げの制御等を キーボードのショートカットキーで確認することができるようになっていますとはいえ NVDA のキーショートカットはいくつかのキーの組み合わせを覚えなければならなかったり普段はあまり使わないキーを覚えなければならない場合がありますこのようなショートカットキーをマスターすれば NVDA を活用できるようになりますが実際のところ 全て覚えるのは大変な作業と言えますそこで登場するのが NVDA のキーーヘルプモードです。今回は NVDA の標準のキーヘルプモードとそれから「コントロール・ユーテージ・アシスタント」というアドオンを使って NVDA のいくつかのショートカットを紹介したいと思います それではデモンストレーションを行っていきます今回より使用する音声エンジンは全てプロトーカーとなります皆さんは既に NVDA キーは覚えたでしょうか NVDA キーはキーボードのインサートキーとなりますまた NVDA 日本語版では NVDA キーを スペースの左側にある無変換キーとスペースの右側にある変換キーでも代替することができるようになっています NVDA キーヘルプモードにするには NVDA キーを押しながら数字の1です入力ヘルプ開始入力ヘルプ開始と読み上げます この状態では押したキーがどのような機能が割り当てられているかを説明します。ここで最低限覚えておくと便利なキーショットカットをご紹介します。まずは NVDA キーを押しながら F12 です。これは現在の時刻の読み上げと日付の読み上げを行います。 NVDA プラス f 1時刻を押した場合は現在時刻を通知し点続けて2度押した場合は現在の日付を通知します NVDA プラス一1 度, 度, 度押した場合は現在の時刻2度押した場合は現在の日付を読み上げるという説明をしています次に大事なキーとしては NVDA キーとアルファベットの T です これは現在、最前面に表示されている画面のタイトルを読み上げます。タイトルの T と覚えておくと良いかもしれません。l v d a クラステ現在使用中のアプリケーション、または点数、全面のウィンドウのタイトルを通知します。丸何回続けて押すとタイトルをスします。す丸回続けて押とタイトルをクリップボードにコピーします。l v d a クラステ現在使用中のアプリケーション、または点数、全面のウィンドウのタイトルを通知します。丸何回続けて押すとタイトルをスします。す丸回続けて押とタイトルをクリップボードにコピーします。丸 一度押すと最前面にある画面のタイトルを読み上げます2回押すとスペル呼びで、ね、その名前を読み上げます3回押すとタイトルの文字をクリップボードにコピーするという説明がありましたこのショートカットキーがどのような時に役に立つかというと例えば Windows の標準操作で Alt キーを押しながらタブという 操作がありますオルトキーを押しながらタブは複数の画面がある時にそれを切り替えられるようになっています例えば1つ目の画面ではメモ帳が開いており2つ目の画面ではインターネットエクスプローラー3つ目の画面では何らかのメールソフトが開いているとします。こののようにに複数の画面が開いていてる時に a ルトキーを押しながらタブを押すと今の3つの画面が相互に切り替えられるようになっています実際その画面になっているか確認をしたり何らかの理由で画面が変わってしまったときに確認するためのショートカットが NVDA キーを押しながらアルファベットの T ということになるかと思います次に覚えておくと 便利なショートトカットが NVDA キーを押しながらタブです NVDA プ, プ, プラスタブは現在画面上のどの項目にキーボードフォーカスがあるかどうかを確認するときに使用します。Windows の画面には多くの項目が 並んでいますこのような項目を移動するには基本的にはタブキーやシフトを押しながらタブキーとなりますが今自分がどの項目を操作しているのか時々わからなくなることがあります。このような場合に NVDA キーとタブキーの組み合わせで現在位置のフォーカスを確認するのが 便利です次に NVDA キーを押しながらアルファベットの Q は NVDA を終了することができますアルファベットの Q はクイットの Q 終わりの Q または終了の Q で覚えておくと良いかもしれません。 NVDA プラス、N、NVDA メニューの表示 NVDA プラス、N、NVDA メニューの表示その他も NVDA ではいろいろなキーボードショートカットがありますがその都度覚えていくと良いと思います NVDA のキーヘルブモードを終了する場合は NVDA キーを押しながら数字の1です NVDA プラス1入力ヘルプ終了 ここまでが NVDA の標準のキーヘルプモードとなりますなお NVDA キーを押しながら数字の1を押さない限りキーヘルプモードは終了しませんのでご注意くださいでは先ほどキーヘルプモードで押したキーを実際に試してみたいと思いますまず NVDA キーを押しながら F12 を押してみましょう12時31分12時31分という時刻を読み上げます今度は NVDA キーを押しながら F12 を連続2回押してみます12 13 12 13 28年年7 7月月28日12年7月28日お昼の時間ですお腹が空いてきましたなんてね<笑>次に NVDA キーとアルファベットの T を押してみますエ ク, ーーエクスプローラーと読み上げますこれは現在キーボードフォーカスがデスクトップ上にあったりマイコンピュータまたはコンピュータなどのファイル管理用の画面が開いている時に読み上げる内容ですメモ帳の場合でも確認してみましょうまず Windows キーを押します スターー、トメニュー検索ボックスリットプログラムとファイルの検索空ーをスタートメニュー日本語をオンにします文字変換メモとカタカナで入れますエンターキーを押しますもう一度エンターキーを押します タスムダマイヤスメモ帳エディ複数に空にメモ帳が開きました。ここで NVDA とアルファベットの T を押すとムダマイヤスメモ帳ムダメモ帳と言います。さらにもう一つメモ帳を開いてみましょう。Windows キーを押します。スタートメニュー検索ボックスエディットプログラムとファイルの検索空に先ほどと同じ手順を行います。 エンターキーを押しますエンターキーを押しますット複数行空行もう一つメモ帳が開きましたひらがなで「あいうえお」と入れますエンターキーを押しますあいうえお もう一度、Enter、キーを押します。上矢印キーを押すと「あゆえお」アイウオと入力した文字を一行読み上げます今メモ帳は2つ開いており片方は白紙の状態片方は「あゆえお」と入っていると思いますこのような場合には「オルトタブ」を押すとまず「無にマイナスメモ帳エディット複数行空行」 無題メモ帳と読み上げます。上矢印キーを押すと。空行と言います。下矢印キーを押しても。空行と言います。もう一度オルトタブを押します。オルトタブを押した直後に。アイウェと読み上げていますが、上下矢印キーで確認すると。アイウェイオと入っているのがわかります。 現在はメモ帳は両方とも名前をまだ付けていませんので無題メモ帳としか言いません NVDA キーを押しながらアルファベットの T で確認します無マイナスメモ帳はい。オルトタブを押して白紙の方に切り替えます NVDA とアルファベットの T を押しても無題メモ帳としか言いません メモ帳にまだファイルの名前を付けていない状態で画面の上側を見ると「無題メモ帳」と書いてありますファイルの名前を付けるとこの「無題」のところが変わりますあいうえおの方のメモ帳を「どうしようかな練習」という名前を付けます Alt タブを押します「無題マイナスメモ帳エディット複数行、空尿あいうえお」 オルトキーを押してファイルメニューを表示させます。ファイルカッコカッコサブメニューアルプラス、F、下矢印キーで名前を付けて保存までいきます。シンカッコカッココントロールプラスカッコカッコドットドットコントロールプラスカッコスカッココントロールプラス、SS、名前をけてカッコカッコドットドットエンターキーを押します。 名前をつけてここで漢字で練習と入れます R <N N S y シュ、U、スペースキーで漢字に変換します練習の練習のエンターキーを押します練習。 もう一度 Enter キーを押すと保存されますメはい。今度タイトルの名前がすでに変わって読み上げていますが念のために NVDA キーを押しながらアルファベットの T を押します a l t t タブを押して今度は白紙の方に切り替えます 複数空 NVDA キーを押しながらアルファベットの T を押します無題マイナスメモ帳確実にタイトルが変わっていることがわかりますなおこのタイトルについては画面上で言うと画面の左上側の方に表示されています通称タイトルバーとも言われます NVDA キーを押しながらアルファベットの T はこのタイトルバーの T を押し タイトルバーの部分を読み上げていることになります次にこの状態で NVDA キーを押しながらタブを押してみますはいこれは複数行の入力状態でフォーカスがありますという説明をしていますメモ帳ぐらいだったらさほど必要がないのですが例えば いろんな設定項目が並んでいる設定画面では NVDA キーを押しながらタブキーが大変威力を発揮します次に NVDA キーを押しながらアルファベットの Q を押してみます NVDA の収納を大学本当に NVDA の修納しますかト、はいはい、プラス、はい 初期設定では、NVDA キーを押しながら Q を押すと、NVDA を本当に終了してもいいですかと聞かれます。ここで Enter キーを押すと、NVDA は終了します。Enter キーを押します。まあ何らかの理由があって NVDA を終了する必要がある場合には、このショートカットキーを使うと便利ですが、 もし間違って終了してしまった場合には Alt と Ctrl キーを押しながらアルファベットの N で NVDA を立ち上げることができるようになっていますタスクラ は, はい NVDA が起動しましたここで補足として Alt と Ctrl を押しながらアルファベットの N については PC トーカーを 併用されている方についてはこのコマンドが音声の開始と停止の切り替えができるようになっています場合によっては PC トーカー側の機能が働いてしまいますので十分ご注意くださいではメモ帳を終了します今回は Alt キーを押しながら F4 で終了しますタスク もう一個のメモ帳がまだ残っているはずですのでこのような場合にもオルトキーを押しながらタブで画面を切り替えます練習 .txt- メモ帳練習 .txt- メモ帳エディット複数に練習 .txt というファイルのメモ帳がまだ残っていますここでオルトキーを押しながら F4 を押しますタスクははい これで先ほど開いた2つのメモ帳が確実に終了できました次に NVDA のコントロール u ー, ージアシスタントというアドオンを使ってみたいと思います Firefox で NV サポートのページを開きます シコントロールキーで読み上げを中断します。キーヘルプの活用ということでここでお伝えしておきますが今までの実践講座でコントロールキーで読み上げを中断する方法を説明してきていますがシフトキーでも読み上げを中断できます。 コントロールキーを押した場合は読み上げを完全にキャンセルする場合シフトキーを押した場合は読み上げを一時停止する場合に使います一旦途中で止めてまた後で再開するという時はシフトキー完全に読み上げを止めたいときにはコントロールキーを使用すると良いと思います 今 NV サポートのページが開いていますので前回同様 NVDA の中の特選 NVDA アドオンまで行きたいと思いますアルファベットの H で見出しのジャンプをしていきますパーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル5ここからタブキーでリンクを一つずつたどっていきます ニュースリンクこのサイトのニュース NVDA, 記録リンク NVDA と読み上げるところが見つかったら Enter ーキーを押しますページが切り替わると自動的に読み上げが始まりますコントロールキーを押すと読み上げが中断します シフトキーを押すす。とと一時停止となります今私はシフトキーを押しました例えばここでもう一度シフトキーを押すとどうなるかというとはいまたシフトキーを押しましたまたシフトキーを押すと シフトプラス4ボタン検索チェックボックスチェックなし現在のセクション内のみインクグルトプラスシットプラス詳細検索記録インクグルトプラスシットプラス1などアルトプラスと聞いただけでは分かりにくいかもしれませんが読み上げの一時停止と再開をしていますアルファベットの H で NVDA までいきますパーソナルツール見出しレベル5セクション見出しレベル 5NVDA 見出しレベル1タブキーを押していきます リスト12項目 NVDA 最新情報インク NVDA 実践コーナーインク特選 l e NVDA アドーン記録インクエンターキーを押します特選 l e NVDA アドーンメラッシュ NV サポート使用中、チュインクコントロールキーで読み上げを中断しますアルファベットの H をさらに押していきますパーソナルツールミ出シレベル5セクションミ出シレベル5特選 l e NVDA アドーンミ出シレベル1 NVDA アドオンと読み上げたらタブキーを押していきます。リンクコントロール USEGE ア, ア, アドオンと読み上げたら下矢印キーで内容を確認してみます。 現在のフォーカスイッチのコントロールを操作する方法を説明します。マ、ま、ル NVDA プラスオフとテンチェックボックスメリットテンフォーカスイッチのコントロールの操作を説明します。マ、ま、ルリンクコントロール、ユーザーデ質スタマイナス 2.0 マイナスデブロットグラマイナスドン M ラッシュ NVDA ドン 116K この部分でエンターキーを押します。 エントロールゼイジスタントイスイスブットーキーを押してアドオンをインストールします。 エンターキーを押します。NVDA をサイトするライアルを再起動かすこができます。n v d をサイトする必要があります。n v d をサイトします。NVDA をサイトします。 NVDA を再起動しますので Enter キーを押します。NVDA が再起動して先ほどの画面の内容を読み上げています。Ctrl キーで読み上げを中断します。このアドオンは 標準の NVDA のキーヘルプモードに加えて NVDA キーを押しながらアルファベットの H で今キーボードがフォーカスしているところに対してどのような操作ができるかを説明します試しに先ほどのダウンロード用のリンクのところで NVDA キーの h を押してみます。キ録リンクコントロールユーザーに行くと、ドクターマイヤスとメガシュー、NVDA と h を押します。スペースまたはエンターでリンク先に移動 ー, ー先に移動しーします。スペースまたはエンターでリンク先に移動します。と説明します。 NVDA のキー操作や、えー、Windows のキー操作そのものにまだあまり慣れていない方の場合特にこのコントロール優ー時ーアシスタントが有効であると思いますしかしもうすでに基本的な操作は慣れている方の場合はこのアドオンは必要ありませんと言いますのも 若干このコントロール優勢時アドオンを入れると NVDA の動作が重くなる印象があります。必要がなければインストールする必要はないかと思います。NVDA は多くのショートカットキーがありますがいろんなソフトを使いながら徐々に覚えていくことが使いこなすヒントになっていくかと思います。 今後、NVDA 実践講座でもいろいろなショートカットキーも紹介していきたいと考えています。以上で、NVDA 実践講座第7回を終わります。それでは、また次回をお楽しみに。さようなら。それでは、NV サポートからの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 困っててていることとををチャレンジジ動画で紹介ししおおりりまますすサポーーートのの情情報報はホームページを情報の発信拠点としておりますアドレスは「#www.nvsupport.org」「www.nvsupport.org」です。 ツイッター ID は NV アナウンス NVANNOUNCE です。